It's time! your 僕は今非常にテンションが低いですなぜならスマホが壊れたから僕ですねこのピクセル3っていうスマホを使ってるんですけどこのねピクセル3がですね充電しなくなりました家帰ってですね充電しようかなんと思って充電器に差し込んだんですけど充電しないんですよねスマホが で、今ね、見えるかな、これ。バッテリーがね、電池が今、今、22% しかもうないんですよ。はい。ショック愛笑ってますけどね。電池が 22% しかないんで、あ、もう21になった。もうあと 21% で、もう動かなくなっちゃうわけですよ。僕のスマホは。もうこんな、これ見てもらったら分かると思うんですけど、これね、タイプ C の、あの、充電器なんですけど、差し込んでもさ、 ほら全然充電しないんですよちょっとこう見ていただけたらわかると思うんですけど普通なんかこう稲妻みたいなマーク走るでしょ充電してる時ってでもねうんともすんとも言わないのほらこう差し込んでもさ全然充電しないんですよでいろいろですね解決策をあの調べたんですけどそれ試してもね復活しなかったんですよねなんか 再起動したらいいとか、ここの充電器差し込むところを掃除したけど、直んなかったんですよね。Google に電話したら、解決策を、まあそこでもね、教えてもらったんですけど、まあそれ試しても直んなかったんで、まあとりあえずね、なんかバックアップを取って、まあ買った。 まあ、僕これソフトバンクなんですけどソフトバンクに、まあ、持っていって、まあ、最終手段はねソフトバンクに持っていってもらうしかないって言われてはい明日持っていこうと思いますいらっしゃいませー本日はどういったご用件でしょうかあのー、スマホが壊れて 充電しなくなっちゃったんですよね。かしこまりました。確認させ て, いただいてよろしいでしょうか。ああ、はい、お願いします。ああ。確かに充電しませんね。でしょう。ちょっと困っちゃって。うーん。こちら。周囲になりますね。ああ。やっぱ、そうっすよね。あのー。 お客様はスマホの保険に入られてないので、修理費がかかる場合がございます。ええー、い, いくらぐらいですかまだ何とも言えませんが、平均3、4万ぐらいですかね。さ、3、4万<笑>はい。というわけでですね、ソフトバンクに行ってきたんですけど、まあ、修理代がですね、 まあ、3、4万かかるかもしれないと、いうことを言われました。はい。えー。まあ、しゃーない。しゃーない。こればっかりはしゃーない。あ、しゃーない、しゃーない。まあ、僕が思ったことはですね、スマホ保険に入っとったらよかったかなって思います。月、確かね、月額1000円しなかったと思うんですよ。まあ、そのくらいでね、 あの、保険に入れるんだったら、ぜひ、あのー、入ってた方がいいと思います。動画、最後までご覧いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。ありありありありありリーアアアアデルチ。あ年末金いるんだよね、マジで。どうしよう。なんとかなる。